怒ってん の, <笑>え怒ってんのいやいや怒ってないよ全然怒ってないよいやいや怒ってたじゃん今怒っいえ怒ってんの？ゃん怒ってないっつってんじゃん怒ってないよつっ怒ってないゃってんじゃん怒ってんじゃん怒ってんじゃん怒ってないつってんじゃん怒ってじゃん怒ってってんじゃんゃんってんじゃん怒ってじゃんいや怒ってないよあ全然怒ってない全く 怒, 怒ってないな怒ってないから靴下片付けようまだまだ怒ってる怒ってない論争で食いもう絶対喧嘩になるわけ ウェディ台湾でやったのよこの2人台湾でやましたよ私もいたの私すっごいも超絶後ろのいたいた超覚えてるよ超絶のえなんて俺覚えてのるの<笑> い,、ね、いるって思ってるいると思ってかっこよかったありがとうございます何、うん、かなんだっけチャイナトレースにこっちは袴だっけうん紋付き袴すごいかっこよかった、ね、あれレンタル日本から持ってって であそうなので着付けのスタッフが普通ヘルプしてくれるんだけど、ね、台湾のホテルっていないから自分で練習して自分で墓巻きつけたで練習してでしかもその、まあ、式次第見るとあの服装変えるのまあ5分ぐらいしか時間がないから5分以内にその着替えれるように何度も時間計って練習してみたいなでほらすごい酒飲まされるからちょっと酔っ払っても着付けれるように何度も練習して俺どんどん味噌きつくなったよね最後バイジューだったよ あ、そうなんだ、うん。え、なんで、なんかすごい見込まれた。いや、なんか最初はなんか。この向こうは飲めるってなって。最後の方とかは倍重で。一テーブルにつき一乾杯じゃなくて、一テーブルにつき、その一人ずつ乾杯でビックタしていかないといけないから、一テーブルに。わかんない。な なんかね厄介な人に捕まっちゃったんだよね。チャンさん、チャンさんっていうその厄介な人で、チャンさん見てる。チャンさんやマジでヤバい。さんのお友達で、でかえちょっとアミちゃんヘルプ助けなきゃ。アミちゃん拍手してたアミちゃんその、<笑>え、まあ助け<笑>助けないの。助けてたんだけどなんか聞かないよ。なんかもうまあ日本人で安全で、えー、のうちあの微傷ちょっともらっちゃってどうしそうそうそうどうすけんだ。でもう話通じないな向こうも。<笑> なんかもう完全に酔っぱらってるからそうなんかワンカンパイワンテーブルだったのに<笑>なんかそのチャンカツオが「イーチカンパイ!」とか言い始めて「イーチイーチ!」っつってなんかすげえのされて<笑>この後の二次会がその歴史に残るそうね<笑>台北の大惨事を招き、えっと、テキーラ36本 35人ぐらい参加してテキーラ36本がいて、えー、とお店のテキーラ全部なくなって、えー、と行方不明者2人救急車1台出て救急車は俺の弟がのあの飲まされすぎて弟が入って、えー、とでもあれだよその飲まされるのは日本人が日本人に飲ましてるんでチャンさんはもう一治体で大使さん我々の友達だけで行っててでいろんな ところの知り合いがみんな混ざって飲んでるから多分楽しくなっちゃって急性アルコール通徳引き起こしそうだなと思ったもん、うん、俺も危なかった案の定やったんだ、うん、で弟がテキーラ1本開けて死んであっぶんな次の日山ンン空港で 私, ね、私もその家に帰るんだけどお母さん見かけたわけその時多分横にいた弟がずっと袋持って吐きながらずっと<笑>いや、ね、お母さんが歩いてるのずっとしかも超絶速いスピーチあ多分トイレ探してたんで吐くために弟をでそのまま羽がついて そ, いそのまま救急車持って で行方不明者2人は酔っ払ってベロベロになっていなくなってあいついないって言ってバーのマスターにどこ行きましたかって言ったらなんか「Tinder」を見ながらどっか行ったよって言ってやだやだやだやだ Tinder 見ながらどっか行 っ, て行ったやつが2人いてみんなすげえ右に座りってしまってん<笑><笑>だ昔、ね、は月に1回ね朝まで飲む日っていうのを決めてて、えー、でその日時は何を言ってもお互いいいっていう。 移動の不満を爆発させてて、俺が泣きながら、千と千の神隠しを朝5時に見てたっていう、全く記憶にないけど、<笑>って回もあるし。でも似てると思わなかったで、なんとか神。えあ、あ、ししがみね。ししがみね。似てる。俺、ししがみ様にめっちゃ似てるから、ね。めっちゃ似てる。<笑>とか、朝5時まで飲んで、なんかね、酔っ払って水、 飲みたいって言うから、水飲みなさいって言ったら、飲めないって言うから、いいから飲めって言って、お互いゲースしてて、頭からこうやって水ドバドバドバドバってかけて、うわーって泣いて、そしたら俺もわーってなって二人とも寝て、朝起きたらなんかリビングびしょびしょなんだけど、何があったんだっけみたいになって、ちょっと落ち着いて考えてみようってなって、そしたらアミちゃんの頭もびしょびしょだったから、あ、俺多分頭から水かけたわ、つって。私泣いたわ、って。 でちゃんそれを覚えてんだ覚えてるよかったね<笑>水をかけられちゃった当時だってあみちゃんの方が給料も高くて俺つけた当初20万借りてたのよ金なくて貧しくて、うんうんうんうん、でまあ戦友で頑張って、まあ、借金も返しまあ今なんとか僕もねお給料いっぱいになったからなんか成長した感はすごいあるよね未得の成長著しいね著しいでしょうそ う, そう素晴らしいよねすらしい ゃうああはいはいはいはいそうそう日本だとタブーだからねそ う, うそうなんだよなんか私もそういえばき気づかないうちに自分も言わなくなったけどそういえば台湾では普通に今日生理だけどとか言ってたたなん多分日本だとこうその女性の血がこう怪がしいそう汚れとして扱われてたから、うん、そうそうそう言わないんだと思うんだけど言った方が平和だと思うけどねねね 全然知らない文化があるのが、もうとにかく超面白い。ポンパオは用意するわけその一緒に帰るときは、まあ一応ね、うん。ね。親と、ばばに。おばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃんはもう9十何歳おばあちゃんすごい。おばあ、おばあちゃんとすごい仲良い。おばあちゃんちょっと超仲良 い, 仲い。日本語でしそうか。そうすごい寝てるのいつも行くと。まあね、9十何歳、ね、そうで、寝てるタイミングでずっと目を起こすまで目の前で俺行って、おばあちゃんって言って、パッて目開けると、おばあちゃんなんか、 <笑>日本語誰この人誰みたいな顔しておばあちゃんがすごいテンパるのが毎回面白い感じなんかちょっとかわいそ う, そうおばあちゃん起きておばあちゃんっんにてはっどううこんにち は, <笑>こんにちはいいあそれはじゃなんかおばあちゃん家にわざと行くわかんないおばあちゃんから「台湾に住みなさい」っ て, 言っ て, 言ってん、ねね、いつも言ねいつ台湾に来るの、はい、みたいな台湾に住んだらこの指輪をあげよう<笑> なんかメリケンサックみたいいいな気がしてんの<笑>いっぱん当にゴーってでそれ全部くれんのって思って全部はくれないくれるのって思ってなんか一回ちょっと長めに休み取って「俺台湾に住むから」っつってくれるで<笑>もらってもらってからまた帰ればいいすごいのよ人形がすごい ね, ね、うん、親戚いっぱい来るじゃんその、うん、お正月 それでも対応できる、うん。全然なしてる。そう、それがすごい、すごいの。まあでも、向こう殿はいいポジションじゃん。いっぱいご飯食べれば大体そうる。そうそうそ う, そう、<笑>確かに。いっぱい食べさせすぎだよね。まあね。台湾。<笑>食べさせる、食べさせる。<笑>親戚10人ぐらいのテーブルです。最後余ったら全部俺の来る。 なんか、ま、回して、うん、食べろみたいな。どっか食べるでしょうみたいな。そうそうそ う, そう。これぐらい食べるんでしょう食べたくないよって思ってるんだけど。だから、あれなの。前半でもうお腹いっぱいなの。もうクラゲの段階でお腹いっぱいなの。<笑>俺、とにかくクラゲばっか食わされるの、毎回。大量のクラゲが来て、その後に魚とか肉とかあるんだけど、そこにたどり着けないの、いつも。クラゲね。そう、ビールとクラゲ。でももうあ、すごい。クラゲいっぱい取って。クラゲと虫取り。 美味しいいよ、よ、うん、でもクラゲだけではなくいっぱいなの俺も<笑>でなんかなぜかその絶対ビールは飲みたいんだろう日本人って思われて<笑>ービールで、ね、飲<笑>、ねね、ール行けるんですわあ<笑><辛い><笑>台湾でつらい台湾の味はもうビールとクラゲなの<笑>それじゃないんだから<笑>なん絶対に1個は我が家にあるルールがあってうん 酔っ払いたるもの、酒飲みたるもの、うん、シャワーを浴びずにベッドに入ってはならない。うん、あ酔っ払いかってあってああベッドに入るのは絶対ダメ。ちゃんとシャワー浴びなさいって言うんだけど、うんうん、まあ、絶対守れないみたいな人は。<笑>いや、最近守って。いや、守れ、全然守れてないの。一時期守れてないだけだから。全然守れてないんで、 守れなかった場合は、守れなかった時の様子を写真に撮って、アルバムに保存するっていう。だから、俺の携帯の中には、アミちゃんが、クローゼットの中 で, なんかこの中で、<笑>クローゼット<笑>クローゼットの中で倒れる。多分、着替えなきゃ、着替えなきゃ、着替えて、心はなんか そ, そ, そっちには向かって。で、手をこう階段の方に伸ばしてる写真とかの。<笑>お風呂場の方に、 そう気持ちはだからクローゼットで着替えてお風呂場に行かないと怒られるっていうのがあるんだけど途中でそうなんかもうこのまま「っ」てなってる写真とかいっぱいあるんだけどそれは直してほしいなと思うあとそのままあ、怒っていいわけです僕は、うん、で「おい!」って言うともうその時は結構寝てる2時間ぐらい寝てるからもう3時過ぎなのガッツリ寝てるんだけど ちょっと寝てただけですよって顔してるの。えあはいはい。え、はい、はい、お風呂ですよねみたいな。いや、がっつり寝てたじゃん、酔っ払っててた。いや、なんか、ちょっとね、長い瞬きぐらいの感じで言うのよ。長い瞬き長めの瞬きしてました、みたいな。なんか、えああ、お風呂あった。いたお風呂いや。入ってくるわ、お風呂。みたいな感じで出すのよ。嘘つけって思うのよ。がっつり潰れたじゃんって思うんだけど。 それは良くないない、ね、せめて「あごめん寝ちゃってた寝ちゃってたごめんねお風呂入るわ」っていう感じを出せばいいんだけど「<笑>あっ お, お風呂入ろうかお風呂入ろうかな」なんか「はあ」みたいな感じはほんとやめた方がいいと思うよ。 平和な時は、戻すの、なんか言うのめんどくさいから、もう自分から戻してんだけど。うんうん、たまになんか、いやいやしてると、なんか、まただ。そうですねそうそう、それは良くないなって思って。あと、マスクをあちこちに置く。そうね<笑>そうだね、まあ、でも、それぐらい。<笑>全然平気よう。平和だね。うちも確かにマスク。 あっちこっちに、ね、あっちこっち置かれて、ね、でこれ捨てていいって言ったらって言われるの、うんうん、でもなんでこれ、だ, ね、だってさこ れ,、ま、これ絶対捨てていいような紙のマスクだよねと思うけどそれはねそのあるの男のなんで。なんでこれなんで捨てちゃいけないんだろう<笑>あるんだと思うとまあだから短時間使ってうもう一回 使, 使おうと思ったんだなとは思うけど それは別にマスク足りてなくてないからさ、ね、いっぱいあるのに。なんででだろううう、ねねまあね、もいい夫婦だ本当にすすごいいいいいいいい夫夫婦婦本本当当ににすす<笑>ありがとうご末く<笑>、まあああとお酒を飲みすぎない方がいいがそ私言のやや説得力ある、うん、あるよね<笑>あるよ すごいよね。うん、はい。あのみんななんかさ、伊藤くんになんか聞きたいことあればどんどんコメントしてくれれば聞くよ。よ全部答えまーす。本当にさ、ここだけ見るとさ、シシガ見てよ、ねしし。ししがみ超似てんだけど。本当だ。ねうんね、すごいね。と い, <笑>というわけで。また来まーす。あまた来るなってイエーイ。じゃあねー。